キング・アンド・ンス・ヒラの仕様、もう病気、怖いです。と、流せ角が神、癖に怒りあらうら。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。端正な顔立ちと度肝を抜くような天然キャラで、バラエティでも活躍中のキング・アンド・ンス・ヒラの仕様。6月20日放送のラジオ番組。 キングプリンス長瀬角のレディオガーデン文化放送ではパーソナリティを務める長瀬角が平野にまつわる衝撃的なエピソードを暴露した。ジャニーズ JR 時代からおバカ天然キャラを発揮し多くのファンに愛されていた平野。現在はドラマや映画に出演するなど俳優業も盛んだが持ち前の性格を活かしてバラエティにも進出している。 天然ボケに加えて少々変わった部分もあるようで、平野、長瀬、高橋山、岸優太、神宮寺優太の5人で出演した、踊る。三魔五天、日本テレビ系、6月11日放送、では、司会の明石シさんまマラをドン引きさせる言動が明らかに、番組内で、この人デリカシーいないなと思った時、とのテーマになった際、岸が、 他のメンバーの私物を平野が何でも口に入れると告発。騎士の携帯電話も被害に遭ったそうで、平野本人は、携帯が防水か確かめただけと言い張った末に、人が嫌がっている顔が好き、嫌がらせ嫌をまじない、などと半ば開き直っていた。さらに携帯以外にも、騎士の財布には未だに平野の歯型がついているとか、 こうした平野の神、癖に関して、長瀬が、キングプリンス長瀬角のレディオガーデンで最新の事件を報告。はいやってくれました。平野潮。ダイヤバレしてくれましたよ。加害者は潮と、神宮寺と、切り出し今回は自分と騎士がその餌食になったと打ち明けた。ある日、長瀬は買ったばかりの革製のカバンを手にしていたというが、 飯食ってたら平野が赤どかったんだ。つって、パッと下の方を見るとめちゃめちゃ消えてました。僕のカバン。口に消えてめっちゃ歯たつけようとしてきてて、おろしたてのカバンをルンルンでかけていったわけですよ。そしたらあいつもルンルンで噛んでるわけなんですよ。あから。と思って、えましたね。シンプルにこれは。と、平野に対する愚痴をポロリ。 新しいものにつばつけたがる性質を持ってるんで、まあからまさかやってくると思ってなかったっすよ、もう。と新品のカバンを傷つけられたことへの怒りをあらわにした。また、騎士に降りかかった災難については、騎士が最近ヘッドホンを買ったみたいで、そのヘッドホンって耳につけるとき柔らかい部分があるじゃないですか。耳周りの。 あそこをめちゃめちゃ使用が噛んでて。で、なおかつあいつ悪いなと思ったんが、お弁当を食べている最中なんですよ。そのお弁当を食べている最中に、ゆうたのヘッドホンを見つけたもんなんで、柔らかい部分噛んだんですよ。で、噛んで話すと、そのヘッドホンの柔らかい部分に、ごめしつぶついてんすよ、しょう。仕が噛んだ、咀嚼した後のごめしつぶがついてんすよ。 しかも、それが、運悪くクッションと、機械の隙間に挟まっていたといい、流瀬は、記念、として、ごめし粒が入り込んだヘッドホンを写真に収め、何かの機械に公開できればと考えているそう。上からと思って、おえ、と思って、かわいそうでしたね、ほんま、と、岸に同情しつつ、僕なんかマシでしたね。僕、ごめし粒はついてなかったんで。 ヘッドホンには綺麗な形じゃなくて、ちゃんと半分に噛まれた形のゴご飯粒ついてたんで、と、自身の被害状況と比較する長瀬、最近はなかったんですよ。落ち着いてきてたんですよ。この病気は、もう病気です。落ち着いてたんですけど、まあから、この事件があったんで、新しいものをつけていくのは怖いですよね。と、 平野の異常な行動パターンを病気扱いしたほど。なお、長瀬はラジオの収録前にメンバーと一緒に取材を受けたそうだが、騎士は警戒していたのか、問題のヘッドホンを持ってきていなかったという。かわいそうやなあからと思いながら笑ってましたけど、みんな。で、神宮寺がそれを煽ってくるんですよね。あ、騎士くんそれ新しいやつじゃないみたいな。 だからあいつは共犯です。悪いっす。と、批判平野だけでなく、けしかけた神宮寺の罪も重いと、訴えていたのだった。とはいえ、前述の、三魔御殿で、長瀬は、ただ、自分がされたらめっちゃ癒すよ、それは。でも、僕じゃないあま神宮寺、騎士君が食べられているのを見ると、すっごい面白いんですよね、と語っており、平野に呆れながらも、 結局は楽しんでいる様子。さらに、司会しますよ。逆に、神宮寺、僕らも、もちろんやります。長瀬とも明かしたように、お互いにいたずらし合っているのだろう。ファンからは、嬉しそうに、く君の神、癖について話すく君、めちゃ可愛い、く君の神、癖エピソードは何聞いても面白くて今回も笑った、などの声が上がった一方、神癖の話、 気持ち悪すぎる。騎士んも連々もかわいそう。平野安神宮寺の悪ノリがひどい。神癖、なんとかならないの普通にいや、メンバーが大事にしてるヘッドホンを噛んでごめし粒つけるとか、平野君度が過ぎてキモい、と否定的な反応も見受けられる。今後、平野がファンに嫌われないためには、この悪質な習慣を見直すことも必要となってくるのかもしれない。